この掃除はどう多分、九州はこれから上がっていくかなってえ<笑><笑><笑>おおなん<笑>なんですかめっちゃいいじゃないですかちょ<笑>っと な上がってきた海鮮食べたい今日夜ご飯なんだっけ肉肉なのえ肉え肉海鮮もあるんかな寿司夜ご飯寿司だっけ<笑>初めて聞いたこういう遊びは初めてですか はい、遊びじゃないんで今本気なんです本気す、あ, ほほん、はい、あなるほど遊びだと思わないでください<笑>いつでも人生本 気, ですいつでも本気なんです<笑>でもまおちゃんはなんかありそうだけどね、<笑>撮影とかでこういう初めてですあ、そうなんだ、はい、おめっちゃ楽しみでした、今日がまおちゃんの初めていただきました<笑><笑>でもなんかやってみて面白いですね、これは <笑>めっちゃ面白いです対面<笑>していますめっちゃ面白いってってますな<笑>かなかこう喋ってくんなくていつもと違った感じが<笑><笑>ちょっと弱いんですけど奥行ったら怖いの、ね、で150ヤード7番で行きます<笑> はいありがとうございます。<笑> <笑><笑><笑><笑><笑><笑> <笑 > なんか拾ってるか拾ってないかわかんないぐらいの感じだったんだけどなんか自分からなんか自習してくれたからカウントで。長い長い。い。 転がしチャレンジあす<笑><いや><笑><笑>すいいまませんあげます。 いいよ<笑><笑><笑>ここめっちゃ言った気がする、まあ、ゆうかちゃんが初めましてなんではいなんか趣味とかって趣味ゴルフですねゴルフかそっかそんなに行ってないですけど<笑><笑><笑>あとはドラマ見るぐらいああ 魚さばきめっちゃうまいです、えー。魚さばき？魚好きなんでよくさばいてます。お二人は何か玉遊びがで。玉遊び？山わさんもダメだ。<笑>ちょなるべく言わないようにしてる。<笑>だってなんかさっきみたいにさ誘発されちゃうからさ。それが面白いやん。 確<笑><笑><笑>、ね、<笑>かに、ねえー。ああ、ゴルフ以外で、はい。食べること好きです、うん。ご飯行くかな。どう何系が好きなの？全ジャ ン, ンル。玉置ご飯。いい。全ジャ ン, ンル？<笑> <笑>何でも好きなんですね<笑>美味しく食べれる子ですね<笑>卵かけご飯美味しいよね美味しいね誰？うん、白いご飯にでも一緒に食べたらし な, ないね。ないね今日食べようね<笑>あれかな<笑>なんかこだわりとかあるんですかその卵かけご飯こ う, こう食べ私こう食べてるみたいな えー、なんかタレをこれを使ってるとよくめんつゆ入れます。めんつゆああ、えー、だ だ, だし醤油みたいな。はいはいはいはいはい。め20。うん。おい。 しまうわ。<笑>なんか今日感情こもってないよ。<笑>めっちゃ変わってるっ。砂場に来ましたね砂場に。砂に行った、砂。ソースでかい。<笑><笑><笑><笑> 入ってなかったですねあ、チョロってなったゆうかじゃチョロはひらがなカタカナチョロはカタカナで<笑>あ、あ、チョロってさチョロってさ、書く<笑> <笑>怖っかわいくて、必ずとろって隠しちゃう、もういろ子、お姉ちゃんに厳しい感じがするけど、<笑>でも、戦タなナと思う、戦タカナだよ<笑>知念選手、ここはどうやって攻められますかなんか、池がめっちゃあるんで、池に入るみいな<笑>みたいと思います。はい おぉいい感じ持っですさすがです<笑>最初って言ってました言ってた<笑><笑>なんかゆうかちゃんがすごいい い, い, い仕事をしてくれるんですねだ僕だと見落としそれは聞こえなかったと思います。めっちゃ右に見つけよ <笑>でもでもあっちも大丈夫よ入った、うん、嘘入ったの入っちゃいましたおお 池,、うん、池の処置で大丈夫です な, るかい<笑>なんかちょっと二人とも池に落ちちゃったっぽくて、はい、この特設を使います すごい。<笑>ちょっと長い距離が。そうですね。残っちゃったですね。 <笑><笑>ありがとう、いろいろ。<笑>いや、いや、<笑>そういう時もあるよね。そういう時しかないかも。<笑>全部言ってるよね。<笑>と<笑>本当に。よっしゃ、気を入れていこう。<笑><笑> この雰囲気なななんんんんとかかかかしてててててももららえっっったちゃにそうはそうでであ軽くめめュす確初見るねねそだ よ, そうだよ、ね、いっぱい食べて練習したら。 何を食べたらそうなりますか<笑>あのー、かきごはんたぶめっちゃ食べよう一択だな<笑><笑>それいかったあ、なんかかけたそれ 何, 何かけたんですかそれえ集中力アップするグッグッ道具<笑><笑><笑>アップで<笑><え><笑>アップでも<笑>あ、そっか、<笑>そうだそうだそうだ <笑>お疲れ様です。<笑>今日の優香さんはとても厳しいです<笑>。そうね、集中力を上げる道具をつけて。眩しくない。あ、めっちゃ暖かい。嘘<笑><笑>、うん。聞こえますね。うん いいね、ありがとう。うん、素晴らしいよ、うん、手前に砂があるので右目<笑>に打ちたいと思います。 大丈夫か。55番。はい、ありがとうございます。疲れる前に帰った方がいい。手短にありがとうございます。<笑>誘導されました。<笑> 60 58今耐え耐えたたた感じがした<笑>最後まで聞こななかったな<笑>お何ありがとう。 <笑>あげる。<笑> ないみたい。何言われました。な<笑>何も言ってないよ。録音終わりまして、時、はい、間表です。はい、じゃあ、ゆかちゃんお願いします。はい、ちいちゃん。四、はい、回。 カウルです。全部で？全部で四回です。全然笑ってる。おおそうなんだ。いやいやいや違うよ。あのサングラスの時にアップって。それ入れたやろ？入れて。それ入れてあそれ入れて五回だ。はい。ジェルちゃん五回。はい。マオが十一。 い<笑><笑>やっ、何、何の命令。へ、ちょろ、ちょろ、あの、撃った時。ナイスも結構言ってたよ。うん、うん。怖<笑>いよね、多分。<笑>いや、いいよ。<笑>はい、まあ、ちょっとダントツ感はあるんですけど、まあ、残り三ホールで、これはもうね、真央ちゃん仕掛けていくしかないよ。そ う, ですね、うん、喋ってって仕掛けていくしかない。<笑>はい、じゃあ、ここから、あの、スタートしますので、お、はいお願いします。